皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月12日、エピソード依頼帳に防衛軍がありましたので、全兵団の時に行ってきました。今回は、ゲーミング防衛軍こと、最高の年会兵団の必勝法を授けようと思います。と言っても、大切なことは一つしかありません。それは、全員が砲台係であるという認識を持つことです。 誰でもいいから、目の前の砲弾を拾って、砲台のところまで行って撃つだけです。残念ながら、私より上手な砲台係に出会ったことはありませんので、私が砲弾を撃てばほぼクリアできます。他の人に砲台係を任せると、高確率で失敗します。これはとてもよくありませんので、せめて最高の年会兵団だけは、みんな砲弾を撃ちましょうという啓蒙動画です。実際、ここの砲弾はとてもお手軽に撃てる上に、撃てば最強の火力兵器となっております。 魔剣士でもここまでの火力を出すのは大変なので、盗賊とか魔法戦士とかできた人は、どんどん砲弾を撃ちましょう。それだけでとても気持ちよくなれるはずです。ちなみに、今回は魔剣士で行ったということもあって、砲台係を他の人に任せていました。そうしたら、案の定防衛に失敗してしまったので、魔剣士であろうと、私が砲台係をやらないとダメだなと改めて思いました。そのおかげで、2回目で防衛成功しました。 最高の年会兵団の砲台係は、誰がやってもヒーローになれるし、砲台係が多ければ多いほど防衛成功率も上がりますので、練習に最適です。砲台係をまだやったことないよという人は、ぜひここで練習しましょう。どのタイミングで撃っても正解なのが、最高の年会兵団という防衛軍です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。